神様に出会いたい神様に出会いたいという意識があるから手を合わせるんですね。いただきます。と言ってご馳走をいただく前に神様と出会っている目の前のご馳走は自分で作ることや自分でねお肉をさばいたりお魚をとってきたりお野菜を作ったりお米を1年かけて作ったりすることができない。 それを自分の代わりに神様のように、ね、動いてくださった方のおかげで食べ物を食べていることができるなんてありがたいんだろう神様のようなエネルギーと出会っているそのことに感謝をしていただきますと言います神社に行った時にも手を合わせます神様というエネルギーに出会いに行くんですねだから手を合わせて柏し手を。 神様との出会いの中にエネルギーを起こす常に神様と出会いたいどうやったら出会うんだろうということを形にしたり所作法にしていたのが日本ですだからお箸は特にお正月は両口箸っていって両方食べられるようにね口の部分が持ちても先っぽも細くなっていますそのお箸を 使うことによって、お正月三が日ねそのお箸を使うことによって神様と共に食事をする神様と共にスタートするっていうことを良きこととして信念をねスタートする常にどうやったら神様と出会えるかそんなことを考え続けているのが日本の国民っていうものになります。 それはどうやってそんな精神が、ね、誕生したのかというところを今日は「国を見という、ね、シーンからお届けさせていただいています。